そうです、ね、えーとちょうど大学生の時に大学2年生か3年生ぐらいの時に父が独立してこの工場を建てた時に、えー、僕はもう高校大学と土木を専攻してたので全く継ぐ気がなかったんですみ、ね、でその父がお店を作った時にこれはちょっと色々考えなきゃいけないなと思って、えー すごうかなという意思を大学の時に示したのが最初ですねお店に入られてもう10年はいどんな10年でしたか振り返るとええー、振り返ると、うん、そうですねあの僕があ帰ってきたときとはまたあのお店の雰囲気ももうあの僕がちょっとこういうお店の形にしたいっていうのがあって、うん、父を説得してええー 昔からあるクリーニング屋さんのイメージを払拭したいちょっとおしゃれな感じあのおしゃれな方がおしゃれなお洋服を着てこられるそういったカフェのような雰囲気を作りたいと思ってですねそういったお店作りをさせてもらったりだとかもともと技術っていうのは父が持ってたのであのそれはもう大事にしながらですねえ 別の方向で伸ばしていくのかっていうのを考えてやってきた10年ですね。そうですね。えー、ともう着ないんだけどっ て, 言って持ってこられたお洋服があったんですけども、それがあのおやもさんのその肩身だ と, いうことで置物だったんですけれども。 シミがたくさんあったんですけど、うん、これをどうしてもいくらかかってもいいから売ってくださいっていう熱い思いがあったみたいでですねそれがそういった人の思いっていうのが一番なんか思い出に残ってるのかなと思いますね、うん、通称文具一つ一つがそうではあるんですけども、うん お客様の笑顔、これを渡した時のお客様の笑顔があったり、僕たちはお仕事でしてるんですけど、うん、それに対してありがとうって言ってくれるようなお客様が、うん、あこう常に言ってくれればなと思って、うん、その思いで仕事をしています、うん。はい、あそらしいあそらしい仕事のやり方ともあると思いますし、うん、はい、そういったところをあのしっかり伸ばしていくと楽しい仕事ができるんじゃないかなと。 時間にえー、都会に行くとやっぱりどうしても時間に追われることもあると思うんですけれども、えー、そうでない仕事のやり方っていうのも、えー、ものすごく大事なんじゃないかなと思いますお客様の笑顔を見れることが一番 の, あの喜びだと思います、はい、それが一番ですね あとうん、なんだろうお客様を笑顔にさせることも僕たちの仕事じゃないかなと思ってます。